監督吉田のもう私に何を言わせるの確かに今ちょっとなんか新鮮でした、ね、そしてあの CM 中にグレイ派ラルク派の質問の意図に気づいてましたねえなんだと思って答えてミュージシャンだと思って僕らはあいやあの、はい、色色かと思ってあラルク色でもあれな何だっけと思 っ, <笑><笑><笑>あと思ったんですけどあの よ, くよく考えたらちゃんと考えたら分かりましたでもまあグレイハラルクもお好きですよね はい、はい、大丈夫です、えー、というですね、えー、グッドジョブなセリフから牧のうどんのような祝福の一言までリスナーの皆さんが送ってくれた起き抜けのゲスト声優さんにお言ってほしいセリフをですね私変態音響監督吉田が演出してお届けする、えー、夢のようなというかほぼ夢の中のようなコーナーなんですけどさてじゃあいきますよぶ<笑>、えー、っちゃけ前のコーナーが衝撃的すぎて、はい、ちょっと時間が短くなってるというディターからのいやもうすごいストレートなから行きましょう、はいえー、とラジオネーム、えー、とパステルさんからいただいたものなんですけど、うんはい、もうすごい明るい もうザ・ヒロインっていう感じの高校2年生の女の子になっていただいて初めてできたこう彼氏にそうですね彼氏をじゃあ通学の時に見かけました朝朝天気のいい日にでその彼氏のこう後ろに肩越しにこれをあのこうなんですかね多分正楽だと思うんですけど後ろ手に両手でかばん持ったまま後ろから驚かすように言ってあげていただいてもよろしいでしょうか はいわかりましたはいじゃあそれでは通学途中の朝倉桃さんにまずはいい声かけていただきたいと思いますどうぞありがとうございまありがとうございますしたありがとうございま合う<笑>ありがとうございました演技してる時ときと、はい、普段の朝倉さんだいぶ違いますよねやっぱりね 本当ですかいやそう思いますけどそうなんだそれもんとなく感いですか<笑>そうかありがとうございますじゃあ一つ今日実験といったら失礼かもしれないんですけど、はい、これラジオネーム八方下がりさんから頂 い, いたこちらなんですけど、はい、あの、怒ってるんですよああー怒るあ怒 る, 怒るほら朝倉さん怒ったことが、はい、多分ない確かにもう、うわーみたいなのは、うん これもう本当にじゃもう何ですかねえっ、ー、とー彼氏がすごく重要な記念日を忘れていたんですよで割とこう意志の強い女性なんでしょうねだからものすごい今日一晩中例えばじゃあそれなんですか彼氏のために料理を作って待ってましたなのに向こうが忘れて飲みに行っちゃってましたでこっちはもうずっと食卓で待ってるのに帰ってきたのが夜の2時もう凝ってますよね ああなるほど。これってますよね。あのか可愛くとかでもなんかもう本気でもうふ つ, つと。もうもう本気でふつふつと。ああなるほど。ふつふつとしてください。そんな怒らなくてもね。<笑><笑><笑> お, しお芝居で必要なときは<笑>まあそうです ね, は あ, りますよね、はい、あくまでお芝居としてその子なんですかもう怒りに燃える女性になっていただきたいと思いますが、はい、じゃもう暗い食卓にもう手をこう尽くして作った料理が並んでるわけですよはい、はい、じゃあそれでは朝倉さんに怒ってもらいたいと思いますではどうぞ本当<笑>ありえない 怒ってる怒ってる怒ってるじゃないですかもうちょっと一人でも う, う, う っ, っていう頑張ってみた気持ちを出してみました怒ってみるとどういう気持ちになるいやまあでもやっぱりそのんだろうな多分そういうキャラクターとかが怒ってくれたりとかその叫んでくれたりするからなんか穏やかでいられるっていうのはありますよね他の人にその係をやってもらってると思う<笑> さんうう怒りがかりじゃないなんかやっぱりね感情の起伏とかがあるとなんかこうスカッてしますよねやっぱやるとじゃあもう一個スカッとしそうなやつ、はい、ラジオネーム漆黒のラッキースワローさんから頂 い, いたこちらなんですけどすいませんあのこれでしたっけこれです ちょっとすごいなんかあの青を感じるんですけど 青, 青を感じるんですけど、はい、ブルーを私 の, これ私 の, あのチームでいうああそういうことですねはい、はい、ちょっとトライセールでいうところの雨、はいはい、宮そらさんはものすごい分かりやすく S の方なんですね、はいはい、え<笑>えそのじゃあ雨宮さんだったらやりそうっていう感じを<笑>、えー、もうだからもう全身をレザースーツです<笑>ああなるほどレザースーツにピンヒールでー、えー、相手を捕まえた後にこれ言っていただいていいですか はい、分かりました確実に朝倉さんに振られないようなやつ、うん、では、ええ、女王様どうぞ踏まれたぐらいで興奮してんじゃねえよえっホントですか が行きたいよね、えーえー、2つ行きたいんだよなじ ゃ, あつじゃあ2つのうち、えっと1個、はい、ラジオネームこれもできなそうなっていうかやってなさそうなそら豆さんからいただいたこれなんですけどあのすごいこういわゆる魔性の女性になっていただいて女性が男性のことを見透かす時あるじゃないですか。 あなるほどすごいじゃあ近くまで寄ってって、はいえっと、じゃあもう相手がちょっとだけ背高いんですよ相手の、はいはいえっと、5センチの距離のところで下から見上げてまだ付き合ってる相手とかじゃないんですよ、はい、えあいつ私のこと好きだなってのが分かってる人をモテ遊んでくださいえ大丈夫ですかいや大丈夫じゃないんですよ、えー、<笑>ドラマの中でのみ許されるようなことだと思うんですけ ど, あどえでは男性をモテ遊ぶ女性に桜ももさんになっていただきたいと思います、はい、では男の気持ちに入り込んでくださいどうぞ<笑> 男の子って上目遣いする子が好きなのえっできるじゃんなんでできるなんでできるの時々時々できてるんで す, か<笑>すいねこれ。<笑>